子猫のチーが始まるよミワさん、ヨウ見てくれなになにう、うん、じゃーんチーの首輪だよ鈴がついてるネームプレートもあるわ選ぶのにすっごく迷ったんだよ懲りないわね、この間チーは服着るのあんなに嫌がったじゃない まだ子猫だし迷子になった時首輪に連絡先が書いてあれば安心だろああそれもそっかそれなにおちこれチーノだぞきっと似合うわよ楽しみね ブカブカだわし うん、今のうち。<笑> どっから見てもかわいい飼い猫だな。<笑>おっと、ほいほい。はい。<笑> お前か。 新テリトリの開拓中だテリトリ用事があるお前は帰れうごお前は帰れ。 こついたぞ。ここから みたいなもんだ。 ここでじっとしていろあそばないの大事な集まり遊ぼうよおだやかにすごすんだ。 Boogle chick. Boogle! <laughs> 大人には子供に見せない夜の顔があるんだぜ前遊んだこら大人の世界を覗いちまったようだな大人の世界お前みたいなお子ちゃまにはまだ早いってことよやっぱり内ちびらねえ見ご相変わらず生意気なやつめ何して遊ぶけっついてくんなよ<笑> なんだよそのよけいなおとはこれなんおみずのところだいもいなーいこうえんいまはおれたちだけだぜ。 みがっなんかやばいぞこれ。 序の口だぜ公園の外にはもっといいとこがあるんだもっといいとこ<笑>絶対ついてくんなよ こっちと夜の街へ遊びに行く気をつけて行くんだぞ次回チーいいとこに行く走るんだチーやあっち向いてほい